ドルーリー守衛佐と楽しかった、17人抜き、陸上ニューヒロインは中学生。陸上、全国都道府県大抗女子駅伝、15日、竹菱スタジアム京都発着。陸上界に新たなヒロイン候補が登場した。 岡山の中学3年度ルーリーシュエリ、シエリ、15、イコール津山鶴山中イコール派3区3キロ、で38位から17人抜きの回想を披露し、9分2秒で区間新記録をマーク。昨春から覚醒した新星が、初出場の大舞台で強烈なインパクトを残した。天候曇り、気温13、8度、湿度 55%、無風イコールスタート時。 15歳の走りに、都王子の沿道が目を奪われた。岡山のサンク・ドルーリー守衛里だ。中学2、3年が対象の3記録間でタスキを受けた時は38位だった。一つでも順位を上げてチームに貢献して勢いづける走りをしたかった。ピンク色のユニフォームを着た身長157センチが大きなストライドで次々に選手を交わした。 レース前から狙いを定めていた区間記録は、2013年の高松持無線尾、大阪エ英女学院中、19年の南ヒューガ、葛飾中の9分10秒を8秒更新し、21位でタスキをつないだ。09年の兵庫小林優里子、トヨタ自動食器らの29人という伝説的な5号抜き記録には届かなかったが、堂々の17人抜き。 3キロを爆走した直後、NHK のテレビインタビューに愛くるしい笑顔で応じた。チームが18位に終わったレース後は、8分台を出したかったんですが、区間心は自信になるし、初めての大きな駅伝だったので楽しかったです。と、ハキハキとした受け答えだった。走るのが好きだったと小学4年から競技を始めた。 当初は短距離中心だったが、地域のリレーマラソンで中長距離の適性を見出された。小学6年時には県大会の800メートルで優勝した。中学の陸上部で今年度は女子3人、男子9人の小さな初体だが、男女通じての首相を務めている。昨年大会はメンバー入りを目指したが、貧血による体調不良から出場できなかった。 その後、食事改善するなどの取り組みで飛躍した。昨年8月の全日本中学選手権の女子1500メートルを4分23秒79の吉見記録で制し、同10月の U16 大会では女子1000メートルで2分45秒84の大会記録をマークした。現在は400メートルから3000メートルまでオールラウンドに出場している。1000メートル、 1500メートル、3000メートルの日本記録保持者田中家実、トヨタ自動食器を目標に、今春からは高校に進学。まずはインターハイに出て、今は集中して全力で頑張りたいです。着実に改装を続けた先に、ニューヒロインの視界には五輪や世界陸上などの大きなステージが見えてくる。武田、大淳、ご視聴ありがとうございました。